今日はですね幸せはお金じゃ買えませんでしたっていう話をしていこうと思います先日こんなツイートしました、えー、前年の年収は3000万を超えてましてもちろん利益も8桁です た, ただ正直お金じゃ幸せになれませんでした、えー、年収800万円を超えると幸せ度は一定になるっていうダニエル・カーニマンのあの県でも証明されてますように、えー、1人で勝っても全然面白くなかったんで今後はみんなが勝てるチーム作りをしますという話をしたんですけどもまあ正直 前年の年商でいくと3200万円ぐらいですねでその前でいくと年収でいくとフリーランスだったんで1200万円ぐらいでその前が銀行員で年収が250万円でしたでそんな中実際250万円から1000万円超えてそこから3000万、まあ、年商なんで大したあれじゃないんですけどもまあ利益で換算すると、まあ、そこそこまあ利益率で言うと9割ぐらいなんでそこそこ、えー、稼いだというところなんですけども正直もう幸せじゃなかったんですよね ななんで幸せじゃかかったのか今日は僕が実際に幸せになるためにお金を稼いだあの実際の方法とプラス全然幸せじゃないよとで実際一人で勝って面白くないんで今後はみんなで勝てる仕組みを作っていきますっていう具体的な話をしていこうと思います僕のチャンネルではこうしたコスパのいい生活だとか月8万円で生活する具体的な国を 探していく旅をしてる話とプラス、えー、ミニマルな生活アイテムだとかフリーで仕事をするため の, あの具体的なネタを発信してますよかったら応援チャンネル登録よろしくお願いします今日はお金は、えー、幸せにならなかったと幸せはお金で買えなかったという話をしていくんですけれども実際皆さんどうですかやっぱり お金って大事ですよね僕もお金大事だなと思っていて生活するためにも必ずお金が必要でじゃあ実際にどれぐらい稼げばいいかなと。で フリーランスになりたいなと思ってくださっている方だとかあとは海外に行きたいなと思ってくださっている方が僕のチャンネル見てくださっていてプラス勉強熱心な方が結構いらっしゃってすごくコメントだとかあとはもう DM で直接もらったりっていうことがあるんですけども正直、えー、何していいか分からないとかお金って必要だけどど う, して稼ぐどうやったら稼げるのかって話を結構してるんですが実際お金を稼いだところで幸せになれなかったという話です。やっぱり お金じゃ幸せになれなれい で, すよ、ね、でイースタリンのパラドックス説っていう話があるんですけどもお金は幸せに相関しないとかお金儲けする人はあの生産効率を重視しようとするので孤独になるっていうふうに言われています正直僕も生産効率を上げるためにもうひたすら効率のいい仕事ばっかりをしてました。で効率のいい仕事をする集中して仕事をするってなったら1人でやった方が早いんですよねで1人でやった方が早いと思って 一人でひたたすら仕事をししている時期がありましたフリーランスになりたての頃もう一人でバーッて仕事をしたんですけども正直全然面白くなくてカフェと家の往復で一番効率がいいのが家で w i f i が一番環境整っているのが家ででパソコンで仕事をするんですけども家でパソコンで仕事した方が早いわけですよねそうなってくると家で仕事してでやっぱり8時間9時間ぐらい仕事をすると暇になってくるというかやっぱ集中力持たないんで w i f i のいいカフェに移動すると。 この移動中も仕事をしながら情報収集しながら移動してでカフェで仕事してガーッと仕事して戻ってきて家で寝るっていうような仕事生活をしてましたこうなってくると全然幸せじゃなくてひたすらお金を稼ぐために生きてるっていう段階だったんですよねであこれ全然面白くないなと思い始めてジムに行ったりだとかヨガ行ったりだとかするんですけど一人ぼっちなんですよ カフェに行ったところでカフェの店員さんと話すことってあこのラテくださいとかこのコーヒー1杯くださいっていうぐらいの話なんで友達がまあいないと特に僕の場合銀行員を辞めた後にそこからやっぱり友達ってフリーランスの友達としていなかったんでフリーランスの友達を作るためにもどっか行ったとしてもまあなかなか友達できないしカフェに行ったところで友達ってできないんですよねでやっぱりそコミュ力が高いからって言ったとしてもあのカフェでね ガガンガントークししてて友達作るっいいうのはなかなかか日本だと難しいですよねそうなってきて墓地で一人でカフェ行ってで戻ってくるって生活をしてるんですけれども正直全然面白くなくてじゃあどうしたらいいかなって思い始めて一人で勝っても面白くないからチームを作ろうっていうふうに思いって、えー、今に至ると。で別の動画でも作ったんですけども墓地だった人生があの友達を作ってフリーランスで。 友達を作って今仕事をしててますよって話だったんですけどもやっぱりチームで仕事した方が面白くてで今僕が今この後ろにあのプールがあったりだとか今コンドミニアムを海外で借りてフィリピンのセブ島でコンドミニアムを借りて1泊大体1人 1,500 円で生活をしてプラス合宿フリーランスの合宿を作ってますそういったフリーランス合宿を作るまで仲間が増えたってその話をしていこうと思います。 正直お金を稼いでも幸せになれなかったなっていう話なんですけども年収800万円を超えると幸せ度が一定になるっていうノーベル経済学賞を取っているあのダニエル・カーニマンっていう方がいらっしゃるんですけどもその方も言っているように年収800万円までになるとそこまでは結構お金と幸せ度って相関してどんどん伸びていくるんですよ。 でも800円800万円になってくるとその幸せ度は一定になってきてずっと横ばいになるんですよね要するに900万円1000万円2000万円3000万円になったとしてもそのお金による幸せ度ってそんなに上がっていかないむしろ一定になってくるっていう話なんですよなんで1000万円4000万円5000万円って稼いだとしてもそんなに幸せ度は上がっていかないじゃあ実際どうなのかっていったところで、まあ、僕が至ったあの ところはあの一定になるんで1人で勝たなくてみんなで勝てるような仕組みを作ろうというところでオンラインのコミュニティを作りました正直やっぱり1人で勝っても面白くないなでも1人で勝つまで800万円の年収になるまでって超努力したし結構いろいろ試行錯誤しましたそういういい悔しい部分 苦しい部分努力しないといけない部分も一緒に共有できるようなコミュニティにすればいいんじゃないかなと思ってオンラインサロンを作ったんですよ。でフリーランスの仕事の仕方特に僕があの苦労した仕事の営業だとかのテンプレートを僕はサロン内でシェアしたりだとかあとはその、ね、仕事を続けていく上でのマインドだとかおすすめのカフェだとかを紹介するようなオンラインサロンを作りました。プラス僕は最近 留学の取材だとか英会話スクールの取材事務の取材だとか福岡のメディアを作ってるので福岡の取材だとかっていうところの仕事をシェアしたりだとかあとはインスタをやりたいなと思った時にインスタグラマーさんにお願いしてインスタのコンサルをしてもらったりだとかあとは YouTube を発信する時の YouTube のコツだとかもコンサルタントの人に入ってもらってそこでオンラインサロンで情報をシェアしてもらったりだとかあとは 今ですねフリーランスの合宿を運営してるんですけれどもフリーランスの合宿としてこういったフィリピンのセブ島で場所を貸してくださっている方にアプローチをして、えー、実際に貸してもらったりだとかっていう風にフリーランスのみんなで仕事ができる環境を今オンラインサロンの中で作ってますこれやっぱりよくて何がいいかっていうとやっぱりその年収800万円ぐらいを超えたあたりからそんなに幸せ度は上がらなかったんですけれどもそこからもうね チームで仕事をすることに切り替えることによっって、て幸せ度は結構上がってきます。これやって収入になりましたとかこれやったことで仕事の幅が広がりましたっていうようなフィードバックレビューをもらうとすごくいいんですよね嬉しいというかやっぱりあ良かったやってて良かったなっていうような充実感になるんでそういった仕事を今は僕は充実させるためにやってます。 ミニマルな生活だとかやっぱり一人で仕事した方が生産効率めちゃくちゃいいんですよ一人で仕事をした方が早く終わるんですけどみんなで仕事を分担して僕ができる仕事以外は僕がやらなくてもいい仕事はもういろんな人に振ってフリーランスとして活躍したいフリーランスとして成功したいと思っている方に仕事を分担していくっていうのをやってます今後もですねいろいろとやりたいなと思っていてどんどんどんどん広島の島の PR だとか 和歌山の玄海島を PR したりだとかあとはジムの取材だとかあとはヨガの取材だとかも入ったりだとかあとは留学の取材だとかあとは英会話スクールの取材もういろんな取材だとかも入ってるんでそういったところを一緒にやってくだ さ, って る, くださる方をオンライン様で募集したりしてるのでよかったらチェックしてみてくださいえ今日はですね幸せはお金じゃ買えないっていう話なんですけれどもやっぱりまずまずは800万円年収800万円にするためにどうすてくのか どうすべきなのかを考えてプラスそのステップをするために、えー、みんなで仕事するような仕組みがあるオンラインサウンドとかに入ってもらってそういったところで仕事をもらうというのもポイントかなとでプラスそこから幸せになっていった後にどんどんどんどんそのオンラインサウンドとか自分のご自身の周りの人に還元できるような仕事作りっていうのはいいのかなっていうところで今日は発信してみました。お金じゃ買えなかったとっいう後悔と プラスどうしたらいいのかっていう具体的な方法についてまとめていきましたいかがだったでしょうかいいなと思ってくださった方はいいねボタンを押していただいてまた共感してくださった方はぜひぜひオンラインサロン、えー、リンクが概要欄に貼ったので見てみていただければなと思います、えー、今後もあのフィリピンの生活だとかコスパいい生活について発信していきますよかったらチャンネル登録もよろしくお願いしますコスパ生活なんですけども今後やりたいなと思っているのはあのー